皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。10月14日、ドルボードレースグランプリ開催前の下見で気になっていた分かれ道について検証してみようと思います。まずはこの分かれ道です。左側に行ったらどうなるのか。加速アイテムがありました。ということは、行き止まりにはなっていないということです。このまま突き進んでみましょう。 またしても加速アイテムがありましたハザードもないですし単純に遠回りさせられるだけの安全ルートでしたここで本線と合流しますもう先頭集団からはかなり遅れてしまいました次はこの分かれ道です ここも先ほどと同じく加速アイテムが置いてあるだけの回り道でした。ハザードはありませんが、単純に遠回りです。最後はこちらです。橋を渡らずに左側に迂回するルートです。結論から言うと、こちらも同じパターンでした。加速アイテムはありますが、単純に遠回りなので、ハザードがない安全ルートでしかありませんでした。つまり、右に行くか左に行くかの二択を迫ってくるような分かれ道ではなかったということです。